いいジェミオン、終わったと感じてしまいますね。どうも、政治いろいろの学部です。ロシアによる軍事侵攻が現実のものとなり、世界はますます混沌の様相を呈してきております。そのウクライナ情勢がいよいよ眼前に迫った韓国次期大統領選にも、 影響が出るかもしれないという見通しが出てきていますワウコリアの記事を引用しますロシアによるウクライナ侵攻事態により韓国では次期大統領選を目前に控える中安保民心が主要な変数として浮上した国際社会ではウクライナ自体がややもすると大規模な世界戦の 同化戦になるのではという懸念も出ている。韓国内では、どういう指導者を選ぶかによって、朝鮮半島の運命が分かれるという事実が改めて呼び起こされ、各候補の対応と見解に有権者たちの関心が集まっている。ロシアによるウクライナ侵攻が24日明け方確認されたことで、各大統領選候補陣営も、 ししく対応に乗り出した与党共に民主党のイ・ジェミョン候補は同日午後、緊急安保経済会議を主催した。イ候補が掲げた会議のキーワードは経済であった。イ候補は、企業への被害と国内経済に及ぼす不確実性を把握しなければならない。指導者が必ずすべきことは 平和を守ることだ。戦争に勝っても共倒れだ。平和がまさに経済であり、平和が法だと強調した。また、サード配備、先制打撃のように、安保を清掃化することは、自ら危機を招くことだとも語った。一方、野党第一党、国民の力のユン・ソン・ギョル候補も同日午後、 緊急対策会議を開き、国際外交安保の現実は冷酷だとし、文在寅政権は終戦宣言への執着をやめ、米韓同盟と国際社会との強固な協力をもとに北朝鮮の挑発を防ぎ、朝鮮半島を安定化させる実質的な外交戦略を展開しなければならないと語った。また、 自身の Facebook を通じて、力を通じた平和を革新メッセージとして伝えた。特に、ブタペスト覚書を挙げ、国家間の覚書というものも、共大国たちの力関係により、噛み切れのようになり得ると強調した。さらに、言葉で叫ぶ終戦宣言と平和協定は、決して朝鮮半島の平和を保障してくれはしない。 ユン・ソン・ギョルは、米韓同盟を強固にし、力を通じた平和を構築していくと訴えた。このように、イー・候補が経済をキーワードに掲げたのは、すぐにでも韓国企業たちの被害が発生する可能性があるためだ。しかも、イー・候補のキャッチフレーズは、経済大統領である。一方、ユン・候補が掲げたキーワードは、力である。 主要キーワードは力の論理、強固な米韓同盟基盤、安保は冷酷な現実、力は抑止力、力を通じた平和などである。とのことです。今回のウクライナへの軍事侵攻プーチン大統領をはじめとするロシア首脳は用意周到に準備してきた感があります。まず EU の名手、 ドイツに対しては共産主義にシンパシーを感じていたであろう東ドイツ出身のメルケル首相の再エネ政策に巧みに付け入りロシアから天然ガスを供給するパイプラインノルドストリーム1を建設しました2020年のドイツにおける天然ガス輸入量のうち実に 55.2% がロシアからのものだったのです こうしてロシアはドイツの首根っこを抑え、たとえロシアがウクライナ侵攻を開始したとしても、EU の名手は動けないという状況を作り出しました。ちなみに同じく2020年のドイツにおける原油輸入量のうち 33.9% がロシア由来、石炭も同様に 48.5% がロシアからと言われています。 共産主義者メルケル前首相の残した遺産はあまりにも大きかったと言っていいでしょう。そして侵攻直前にはアメリカバイデン大統領がウクライナに米軍を展開しないと発言。時をほぼ同じくして日本の岸田首相も日本に核兵器配備という選択肢はないと発言します。広島出身の岸田首相が 核配備はないと断言する気持ちはわからないでもありません。ですが、ロシアの暴挙を止めるためには、答えない、もしくは濁すという政治的判断も必要だったのではないでしょうか。バイデン大統領もまた叱りです。国際政治の世界においては、ブラフも時には必要です。現に、プーチン大統領は、ブラフと真実を 巧みに使い分け、欧米諸国から、nato 加盟国ではないウクライナを助けるために血を流せるかという本音を引き出すことに成功しているわけです。プーチン大統領からすれば、米軍のウクライナ展開はないというのは、進攻を決定づけるに十分な理由となったでしょう。そして、このウクライナ情勢を受けて、韓国次期大統領候補、 二人の反応も真っ二つに分かれたと言っていいでしょう。リベラル、革新、左派代表と言っていいイジェミョン候補は平和と経済です。対する保守、右派と目されるユン・ソン・ギョル候補は力の論理、強力な抑止力を掲げています。ちなみにイジェミョン候補は経済大統領と言われているみたいですね。 非軸通貨の何たるかを知らない程度の人物が経済大統領とは、外交の天才と呼ばれたパククネ元大統領、参観大統領と言われたムンジェイン大統領に、まさるとも劣らない資質の持ち主であることが伺えます。この二人の大統領候補の主張ですが、どう見てもユン・ソン・ギョル候補の言い分に理があるように思えてしまいますね。 非常に残念なことではありますが、平和とは抑止力とセットなのです。もしウクライナに核があり、ロシアに対抗し得る十分な戦力があったとしたら、果たして先端は開かれたでしょうか仮にアメリカが、アメリカは持てる総力を持ってウクライナに展開し、必ずウクライナを守ると発言していたら、EU が、ウクライナは nato 非加盟国だが、nato 加盟国とみなして、集団的自衛権を発動すると発言していたら、果たしてプーチン大統領はウクライナ侵攻を決断したでしょうか答えは否であると思われます。日本の憲法9条信奉者のうち、一人でもウクライナ東部に飛んでロシアに、憲法9条の理念をロシアも守ってはどうかと言いに行った人がいるでしょうか 酒を組み合わせば何とかなると言っていたシールズの残党のうち、一人でもウォッカーを持ってロシアに飛んだ人間がいるでしょうか皆無です。そしてこれが現実です。抑止力なくして平和を享受などできない。まして、ロシアや中国のような力の信奉者がそばにいる場合はなおさらです。憲法9条では日本は守れないのです。 残念ながら。今回のウクライナ情勢によって、はからずも二人の大統領候補の主張は、天と地ほどの差があることが明白になってしまいました。これを韓国国民がどう受け取るのでしょうか。日本にとっては残念すぎるほど残念なことですが、今回ばかりは、イ・ジェミョン終わったと感じてしまいますね。ということで、